皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月20日、水縁の海洋兵団のノラマッチングで初撃破したので、慌てて録画ボタンを押しましたが、時すでにお寿司でした。<音楽>不思議の的は、あっという間にレベル30になってしまいました。今はレベル30でカンストなので、あとは武器と防具を強化していくしかありません。 虹のフェザーチップを使った不思議のカードの強化については、とりあえず一つ目の効果が最大値になりました。今の段階だと、全部最大値にするのは不可能みたいなので、レベル31以上が開くのを待つしかありません。それが来る前に、今もらえる報酬を全部取り切っておこうと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。